私は日頃から慢性的な肩こりや腰痛などがひどく仕事中もそれが原因で集中力を欠いたり活力が湧かなかったりする時を多く感じていましたそしてひどい時には朝起き上がることが本当に辛く起きたいにも起き上がれないという状況の時もありましたこれまで何度か紹介に参加させていただいておりました 5月1日の今回のセッションでは武さんを目の前にする際に体にビリビリと電気が走るような感じがしていきなり汗ばんでくるのが自分でもよく分かりました私には肩に何かが巻きついていたようなのですが直接のセッションでその巻きついていたものを取ってもらうことで何かとてつもなく重いものが取れる感じが感じられました嘘のようですが 取ってもらえたたたことで自分にについていいててもももののががどどれほど重いものかか鮮明に分かりました取ってもらうと気持ちも軽くなりすっきりするためか周りの方々からも表情が明るくなったと言われるほど変化も起こります実際にたけしさんとお会いさせていただく回数が増えるほどに仕事の成果が格段に上がり同時に自分に対する周囲の評価もどんどん上がる一方です 1年前には想像もできなかった道が開けていることが確信を持てるようになってきましたこれは本当にすごい変化だと実感していますこれからもたけしさんがおっしゃることを学び行動しもっともっと道を切り開いていきたいと思いますたけしさん今後ともよろしくお願いいたします